盗難車で逃げたら、工事現場にマって犯人逮捕されたらしい。その場で工事現場に埋めろ。ダブル右折レインのアウト側からスタートです。イニシャル D の GTR が、イン側にいるイメージで攻略するんだ。ぶつけられる結末しか見えない。ほらね、こうなった。ブレーキを踏んでノーズを引っ込めただと。荷台の姿勢が同時に崩れる。かっこ間違いは言っていない。この先に交差点があるだろ。あそこを左折したいんじゃないか。ここは行動なんだぞ。 相手が悪いとか不注意だけじゃなくて、すべての事情に対応できるような運転をするんだ。Twitter を見てる限り、そういう考え方をしてる人はポルシェに乗ってる。つまりすべてを自責で考える人はいないんだな。 自責を強制してくるる老害上司ならいるだろうが何その、大手でも何でもないくせに、Google みたいな課題を面接で出してきそうな会社。おい見高い今のやつ、道を間違えた途端に急ブレーキ踏んで U ターンしやがったぞ。あれは70過ぎの高齢者の運転だ。しれっと赤い車が抜けてったの、大阪にドライブに行った時を思い出す。京都と奈良は大阪の一部だが、神戸は街並みからして違う。早朝の名古屋は信号虫がいるので、名古屋人は奈良の常時左折可能を。 信号虫だと見間違う。抜かされようとしてるのにウィンカーを出すトラックと、ウインカーが出されてるのに減速しないで詰めていくトラック。東名高速愛知県エリアでは日常何もルールが守られていない。 渋滞中のの玉突き事故現場のようだルールといえば運行前点検ってご存知ですか運行前のトイレットペーパー点検じゃないですよなん分かってるわ都市伝説として警察に見られている中で点検も行わずに車に乗って発進してしまうと運行前点検不履行として違反キッを切られるとかどこの県警なんだろうな厳密にはアウトなのに 停止線無視やプラス10キロくらいなら見逃してくれる。交通取締りのポリス面は優しい。名古屋の都市高速の、オービスが光る設定速度、プラス70以上説50キロ制限だけど、90キロくらいで通過しても光らないんですよね。こういう車線が短い以外その速度で走って危ない点はないしな。強いて言うなら、もっと早い車が来るから、都市高速の追い越し車線は慎重に使った方がいい。おいおい、ワンテンポ遅れて一時停止を守ったら、追突されたぞ。バンパーが脆い車だと、こういうと 修理費が加算で面倒ですなその点私のプリウスは頑丈で何度かぶつけてるけど軽い衝突に対してはノーダメージなのでおすすめミサイルです今マジモンのミサイル来てたな行動の交差点なのに安全確認ができる速度じゃなくて道に対するタイヤの余力でコーナリングスピードを決めてやがった免許永年執行シコシコにした方がいいは。 強いロールが入っている状態で段差を乗り越えると、四輪のグリップバランスがそれぞれ崩れていく。そうなってからの安定性は、写真の余力と足回りの傾向に依存する。市外地走行プラスアルファなら、そんな高性能をらないと。 こういう動画の前に言うことは不可能だろう。まあ気にすんな、そこそこ新しい車で、タイヤを蹴散らずまともに乗ってれば、ブレーキペダルさえ奥まで踏み込めば、ちゃんと止まれるからな。とりあえず次に車乗った時、奥の奥までブレーキペダルを踏み込めるか、確認することをお勧めしますよ。できれば最低一度だけでも、安全なところでフルブレーキングの練習をしてみてほしいですな。もう時効だから言うが、免許取り立ての頃のカーボン強波、親の車でそれをやって、初期制動が強すぎたのか、多分ブレーキディスクを歪ませた。 だぜ明らかにあれをやってから低速域でシャーシャー言うようになったんですもう買い替えた後だけどごめんなさいあと左ミラーを公園脇の電柱にぶつけてミラー内蔵ウインカーのレンズを破壊したりな透明テープでごまかしてました親だって盛大にぶつけて直しようのない凹み作ってたし平気平気 他人の財産に傷つけたわけじゃなければ、ちょっとぶつけるくらい平気論。親の e t c カードで、週 1.5 万円分くらい高速乗ってた気がする。あの分払った覚えがない。子供を産むってこういうことなんだろ。独身貫いて手堅く貯金すれば、50代でランボルギーにくらい買えそうだ。うわぁ、黄色信号にアクセル踏んで突っ込む名古屋人と、信号をおのみにする一般人のマッチングでこれだ。気をつけろ。このムーブは U ターンだぞ。これで抜こうという神経がわからない。二人とも運転やめたらどうですか 本質的に運転に向いてる人なんかいないんだぜ。せいぜいドラレコの事例を思い出しながら、全ての事故を未然に避けるのみだ。